台湾に行きますとね竹中さんにとって台湾は第二のふるさとですかなんて聞かれることがありましてね一瞬「え第二のふるさと?」そうすると「第一のふるさと」っていうのがなくちゃならないかなってもう70年も生きてますけどもねここが第一のふるさとって言えるところとうとう見つけきれなかったですよね強烈な思いがですね。 台湾の中にあるわけです。もうわっぱく時代、しかも戦争のあの真っ只中。そしてあの引き上げ線で日本に引き上げてきたという体験。これは早生の私たちにしかわからない思い出でしょうね。この辺りがあの家族用のプールがあったんですよ、ね。 それは家族でもう 毎, 晩毎朝入ってだから台湾神社のお祭りの時で も, もうあのお祭りっていうと各町会で子供の相撲だよ で, でそこに行って5人抜き3人抜きだから相撲ね自信があったんです。ね おります。彼はねその頃はねこの頃はねいわゆるね改正名って言いましてね名 前, 名前をね、日本の名前藤山ですよ、ねうん、日本人の小学校に入るとなると も, うものすごく厳しい、ね、審査があったんですよ。うん、でまず家庭がね裕福じゃないとダメ。それから日本語をよくしゃべる。 僕はほら、台北から4年生かに生、隣同士やったら、弁当のおかず、僕は特集で、日本の小学校に入ったんだよ。 疑惑してる7歳、8歳の時から心を変えた毎日毎日残ってきましたそしてここで、先生、おはようございます<笑><笑>、えー、先, 生先生、おはようございます先生、おはようございます<笑>それから、それから帰るね<笑><か><笑>彼らはだいたい90点以上取られなかったらもう晩御飯ないねそのくらい厳しかったって それだけは、頭も良かったけどね、親が厳しかったのね。あれですね、遠足の時にですね、なんかかなりお菓子なんか持ってきてくれて、みんなに持ってきてくれましたね。 私はね、あったとみんなね絶対なかったって言うんですよそんなこと言えるかな<笑>と私はちょっとね疑問ですけどねあのいつまでいても ね, あのそうですね<笑>日本人の帰りる場所とチャンプ場の買うところはやっぱり別されてる、ね、ちょっと区別されましたやっぱり ね, 昔 ね, ねでも、友達同士は、 そんな気持ちはない。全然私だ友達同士はそんな。それ謝、ね、り、真業を世界に牛の間のきは真最もこれを今しむよろしく。私の場合はですね、この不当からアメリカの貨物船のリバーティー船というだいたい七八千トンの貨物船ですけど。 それで仕上げましたけどもまず前々日ぐらいにこの辺にいっぱい引き揚げ車の仮設住宅がいっぱいできましてそしてそこで待機をして夜巣を立ちましてねそれからあの朝方早くここへ着いたんです何回倉庫 の, あの1階部分にあの荷物を下ろしてそれでその日は。 もうあの荷物検査、そしてあの出発は次の日でした。当時引き上げの時に終戦後の、ね、引き上げの時に。あの双葉小学校の方の行動に、双葉小学校行動に全部。あの引き上げの船、船町をしとったっていうその時に。引き上げの関係で。 2日間とか3日間待たされた の, 日 本, 人の日本の人は双葉の小学校の講堂で待たされて食べるものがないの修戦だから誰も相手にもしてくれない垣根を抜けて子供だから抜けてパンを運んだことがあったんですでないとみんな知り合いでしょ今までのお客さんだったから全部それに 手助けしててや っ, てやってきたという船がですね、この防波堤を出て行ったときに、あの船の船尾にみんな集まりまして、遠ざかり行くキールクく見ながらですね、あの台湾というものを、なんかその名残をよさそうに眺めてた、そのときにですね、一人のおじさんがですね、立ち上がって。 って子のだかんらあの誰かが突然お母さんがね「あの<笑>明かりをつけましょぼんぼりに」って歌いだしたんですよで知らなかったの忘れてたの3月三日であることをお母さんが子供に歌って聞かせてるわけだからもうみんなもううるうるしちゃってで そそれにつけて、て、みんなが歌ってその辺で大合唱になったの。鹿児島に着いたぞって船の中で誰かが言ってもう急いでもう期待に胸を膨らましてというかどんなところだろうと思って駆け上がったんですけどもでもその時の第一印象はなんかやっぱり自分の感情っていうのはあんまり投入できないですよね。嬉ししいいいもも懐かしいもないです。 で終戦後はあの学校はあの中華民国政府に接収されるんですけども残ったあの学生たちに対する教育はつけ続けてくれたもんですから一応あの1946年終戦のあくる年ですね3月にはあの卒業証書をもらってはきました遅れました。1年以上遅れましたね そうですですから私の母なんかはやっぱり沖縄について沖縄のこの島のこう状態でですねこうもういわゆる艦砲射撃で山肌がもう白くこうあらわになってるのを見てですね「国破れて山がもう残らなかったわね」と私の母が言ったのは非常に強いあの。強いあの 記憶がありますね、うん、みんなこの田原屋根じなくてお笑いで言えばかるでしょ、うん、わ日本の日本も貧しいなんだったんだったねそれが印象だったですかね、うん、学校に行ったらみんなお弁当ちゃんと持って行けるんですよねで闇配給なんかでお米なんかそんなロケスポなのに、ね、クラスの人みんなお弁当もご飯のお弁当持って行くから 不思議かな、どうしてみんなお弁当持ってくれるのかな<笑>私はお弁当箱の中にかぼちゃかなんか入れてで、はい、置いてたんですけどね、はい、こっち来てからですよひっくり返ってねも う, もうご飯もね本当にねもう大根ご飯って言って大根置いたら弁当に置いて恥ずかしくってね隅っこで食べるもんでしたよ。<音楽>